女子が選ぶ、オールバックが似合うイケメン、ランキング。どんな髪型でも似合う姿正気とおぐりリを下したのは現役超人気ジャニーズ元ジャニーズ、トップ6、6。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。山崎賢人が3月20日に更新したインスタグラムに、 GQ Japan 5月号4月1日発売。サンローラン YSL というハッシュタグとともに、前が開いたシャツとジャケットを着て、髪をオールバックにした姿を披露。ネットでは、かっこいい、など、賞賛の声が溢れた。クールにもダンディにも見えるオールバックがバシッと似合うのは、さすがイケメンの山崎ならでは。 そこで今回は10ケラ30代の女性100人にオールバックが似合うイケメンについて聞いてみた。四角第3位は小栗旬姿正気角賢人、小田切城。第3位 4.0% には小栗旬姿正気角賢人、小田切城が同率でランクイン。小栗旬は普段からおでこを出した単発というイメージが強い。2007年公開の主演映画 クローズゼロでは不良高校に転入してきた最強の転入制役を演じたが、ビリッサが強調される格力のある黒髪オールバックというビジュアルも話題になった。クローズゼロでかっこよかった24歳女性自営業。性格や雰囲気が男らしいのでオールバックが合うと思うから38歳女性主婦。オールバック姿を妄想したら似合っていた32歳。 女性主婦。姿正気はこれまで役作りで金髪やアフロヘア、坊主頭まで様々なスタイルを見せてきた。2016年公開の地上僧侶とのダブル主演映画、瀬戸内海でお調子者の高校生役を演じた際はオールバックヘアだった。どんな髪型でも似合うから26歳、女性営業販売。 黒髪が似合うのでオールバックが自然に感じられ、総三38歳女性。安入意な雰囲気もありとても合うと思う26歳、女性コンピュータ関連技術職。顔立ちがはっきりしているので似合う31歳、女性専門職。各県人は、2021年放送の鈴木良平主演ドラマ、東京マーから走る緊急救命室から、 tbsk でスーツにオールバックの冷静沈着経警備官を講演した東京マーから走る緊急救命室からでのオールバック姿が印象深い19歳女性営業販売顔が濃いから似合うかっこいい26歳女性デザイン関係小田切りは強烈な個性の俳優だが 髪型も、長髪やアシンメトリーな部屋など個性を感じるものが多い。2021年放送の松高子主演ドラマ、豆田とはこと三人の元を、フジテレビ系、では、ヒロインの会社を買収する外資系ファンドの責任者を演じたが、ビジネスの場では、メガネをかけ、オールバックのスーツ姿というキャラだった。渋い感じで似合っていると思う、30歳、女性総務人事事務 大人の魅力がある。かっこいいから、33歳、女性。会社経営役員。色っぽくなり、総25歳女性。資格第1位は、長瀬智也と金プリ平野仕様。第1位 6.0% は、長瀬智也とキー n g ブスの平野仕様。平野仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。